こんにちは、金黒です。YouTube でマネタイズするのに一番心がけることをお話します。YouTube は収益化できるまでチャンネル登録者数が1000人必要です。その1000人のハードルって結構高くて、最初、YouTube で動画を投稿してもなかなか検索に引っかからなかったり、関連動画に出なかったりするので、その1000人に到達するっていうのはかなりハードルが高いです。 YouTube を始めても収益化できるまでそれが我慢できずにもうずっと苦しんで最後 YouTube をやめちゃうという方が 99% ぐらいいらっしゃると思います私も経験上もう最初全然アクセスが伸びずに収益化できるまでかなり時間がかかりました今新しく始めたこのチャンネルサラリーマンが YouTube でマネタイズも 1000人の壁はかなり今遠く感じています。私の過去の動画でご紹介した通り、最初、アクセス数が伸びない時が半年から1年ぐらい続きます。ある程度認知されると、アクセス数がポーンと上がって、またその状況が続くっていう傾向にあると思います。多分、YouTube のアルコリズムとして、ある程度の動画の本数が増えないと、 認知されなないっていいとう傾向になってると思いますまた私の経験上 YouTube のアルゴリズムとして更新頻度が一定間隔でされてるかっていうのも大事なポイントになってると思います私も1年間 YouTube をお休みした際だんだんアクセス数が下がってくるっていうのを経験しましたこれが定期的に更新をし始めるとまたアクセス数が回復していきます つまり、ある程度の動画の数が増えるまでアクセス数が伸びないですし、そして更新頻度を定期的にするっていう、この二つはものすごく重要なポイントで、動画の質よりも量と更新頻度の方が大きい影響を与えていると思います。日本人の傾向として、質がいいものを作ってから動画をアップしようと考えがちですが、これ結構誤りで、 私は3年以上 YouTube やってますが、まだまだ下手くそです。下手くそながらも、最初の動画はさらにもう思いっきり素人丸出しの下手くそでした。それでも、動画の投稿をどんどん続けてるうちに、だんだん喋りが慣れてきたり、またアクセス数が伸びるっていうところが、続けてるとなんとかくるので、やはり最初は質より量を重要視して、かつ、 更新頻度を定期的に更新するっていうのが大事です。サラリーマンを続けてると動画の投稿を続けるのは難しい時もあると思います。理想的には毎日更新するっていうのが理想的で、見ていただいている方もいつも毎日更新されたら、習慣的に毎日見てくれるようになるっていう、そういうところがあるので、その更新頻度、毎日が難しいようでしたら3日に1回、もしくは1週間に1回というふうに、 見てくださる方がそろそろ見に行ったら更新されてるかなっていうのが一番理想的だと思いますのでやはりまずは質よりも量を高めてその量は更新頻度感覚を一定にして見てくださる方がこの時間いつも見に行ったら動画がアップされてるなっていうふうにされるのが一番 YouTube で収益化するのに近い方法だと思います